おはようございます。6代目です。6代目のちょっと欲しいもの。ということでですね、今回、プリンターを紹介したいです。めっちゃ欲しいです。キングジムというメーカーの新製品で、ロルトンといいます。これですね、なんと iPhone の映っている画面をそのまま印刷ができるということです。えー、印刷の サイズもほぼその iPhone の画面と一緒らしいのでちょっとちっちゃいですが私たちみたいな現場に行ってお客さんと直接会う仕事をする場合こういうのもあると何かと役に立つ場合があるので欲しいなと思います8月1日に発売ロルト価格は1万6500円の税別とロール紙も600円とまあそんなに高くはないですねえっとまあ似たような商品でえ私こういうもの 持ってます。スター、SMS210i。まあ、Bluetooth でこれはつながるやつで、これですね、えー、楽天スマートペイというやつんですが、カード決済ができる。まあ、楽天のサービスですね。えー、その時に、このプリンターで、明細を出してます。これも買うと結構します。でも、そのロルトというのは安いですね。 で、私が持っているこのプリンターは、その楽天スマートペイのアプリのやつの印刷しかできません。このロルトというのはメモも地図も印刷できるということなので、いいなと思います。これの iPad タイプとかないんでしょうかそしたら楽ですね。お客さんちで注文書をシュッと出すとか、簡単です。とても興味があります。キングジム。